ということで今回もニューポケモンスナップをやっていきますがはいじゃあ相変わらず大変ですよやり方がわかんないし結構ね取ったんじゃないかっていうのもありながらね取ってなかったりね意外と取れてないやつがあってでもこれからの方がねパート64が多いんです、はい、あの、まあ、海からの雪原からのからの遺跡の方が量が多いんで 取れてなないから、そ, の顔そうなんだよだからこれからね順番に海の方から、ね、やっていきたいと思いますはーいはい。い頑張ってね あなんで起き あ, ーいす、ね、喜べーあこれどっちないなよこれで星さん、X さんルライトををを当当ててるる起きたらイルミナを当てる水を発射する起きたい<笑>あ発射するか<笑><あ><笑> スピード落とさないと、ピンピン、あ、なんで。<笑>メロディー。出てきたって。え、分岐右。<笑>岩場乗り越え、右にある。クリスタフラワー、岩と岩。これ、右行った。岩と岩のクリスタフラワーにいるになった。 左からシャワーズ現れる パ, ールが岩パールの岩にシャリングが出て。パールの岩に だそろそろ。 来来来来 好吃 Вот, вот, вот, вот. レベル一、スキルスマシュンのレベル星一、星二ですね2ですどちらにいますなんかいるんだよね、この写真がそれでも、ね、逃げるんだよねえで、リンゴを投げると出てくるから、その出てきて、喜んでるところを撮影当てないでねあ、怒る 何, 何 で, 何, で何喜びなあ、水 可愛 い, い。あ、可愛 い, いじゃん。まあ、はい、うん。あ、リンゴ。食べれるあ。鼻水小さくなった。可<笑>愛<笑> い, い食べ方。喜ぶか。喜んでー。可愛 い, い。おおたちの星4ですね。リンゴは出ててからの穴に入って。 がクリスタフラワーを引っらせて、右の。のおたちが穴に行くので驚いている様子。お邪魔です。邪魔です。この後、怒るんだけど、どっちも取り掛きましょ う, う。さあ、次のハンドパンも取りたいので、 とりあえずせせてて一応なくてもいいいっていうふうに書いてててあるるでばばばて、うん、出出くるからここでは投げずここでやっちゃうと隠れちゃうから。で これはね、すぐに抜けたいに。あっ取れた取れた。よし、これで星4のサンドさんから大立ち。クレイシアの星さん、この辺にギライシアがいるたた。取るだけ。 で、最後のエリアで恐流の上にリンゴを乗せるとグレイシアが気づき恐流の上に乗る。でイルミナーオーバー当てるとイルミナーオーバー当ててグレイシアフギンリンゴを投げるとリ ン, リンゴを食べて喜ぶ。で恐流の上でねリンゴを開けない 乗ってイルミナーオーバー出たらこっちに飛んでくるからあ れ, あれの上にいいの、うん、グレッシュがそれに気づいてくるんであそ<笑> こ, こにいるから。 で、みんでか反なできるか イエーイーこれが グ,、うん、これグレーシアの星さんです。これは星4と、あれか、ロコンとね、グレーシアの星4が1番インですこの雪山の左側にグレーシアが海の奥、ありこですね、スタッチするとわかりやすい。 最後のエリアで。雲猿氏がいるので雪の。が転がす前に立てます。 前に当てろあ転がらないんだそれでロコンを取っいたままになってでグレイシアが来てガスと放すのでそのグレイシアとロコンを取ります。それと星4の時 あ今のあれだこれでやるとオーグルがやってきてい較するらそれを通る。 あの上にのいるにウリムのイルミナーを当てます。どっちでもいいかとりあえずとまでじゃ。手前のウリムと思います。お皿。いやあれはね。いただきそうでその落ちているウリムの温泉の方に入ってるウリム。 ウリムにリンゴを当てまくったら。振り返るから、そのようこそってそっちじゃなくて。これです。何回か当てない状態。振り返りますせん。これが、はい、三、えー、<笑>です。バイバリ。四。氷吹いてるそう。 いいいいいろろんななななととここでで取取れれてててねっっっっちじじゃゃルーージュラの方方も取れるるるるううんえー、模様が変わるというかかかそやつと輪輪になる今回にいては、うん、こっちがこれのやり方ね。 ちなみにもう一個の方は下に説明を書いてますください。はい リンゴあげたらかた音楽なースでみににこれを取るとれベースの、えー、もう取ってあります。 えしい、先に投げないと先になんでさーチあっやみらみじゃない1あ<笑>っ2あはい来るよあっ光ったオッケ ー,、okay. あーやるんですかはい対散左奥だからそいつじゃないのかもね うん。もう一匹多くにいね。もう一匹、こっち。見なかったっけ。え、う、え、ん、スタイズの方しべてる姿を撮るんだけど。そろそろ。 喜んだかな Huh? じゃあ、うん、水、水、に入らないんだ<笑>。あっ、ほら、いける。はい、あっ、もう一回。あっ、来た。で、ぬするから。 これで4かな銀がどっか行ったピザザンドラは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 っリン ゴ, だよリンゴイルミナって言ってた。はい、隣はあいた。あ、はい、もっとあーたった。たったたぶんあった。運ばれるんじゃないのその場所が。で、イルミナーってどこにした、はいね、もっと下。はいよ。はい。え？ フワンテがバチュルを運ぶ右は右右右右バチュルを見とけばいいんじゃんバチュルを運ぶんだほらバチュルとフワンテを取るあ不フワンテ取ってない取った取った一番あもう一匹は後ろにいた<笑>ああ取った取った両方ともあっ終わった大丈夫両方とも取ったクローバットに あそこのクローバットにイルミナこっちのイルミナあそこに入って分岐入る分岐に行く噛み<笑>、うん、砕くて削れてない<笑>こっちが削れてるけど。 もう準備したら。サーチ。またさっきみたいに触れちゃうよ。この辺だけ。左に。ここじゃない、ここじゃない。これ、これ、これ。これ、サーチして。 マガネールが出てくるかってこれが星三で出てきて こ, このイルミナに当てるんだっけあ、やったアイアンテールした後にあ、すごい叫ぶってこれこれこれこれこれが星もう一つの星四。おー、持ってきた。でかいようん、あ、こう そ, ら辺にいたいそうその私らがにリンゴ今当てるえ何もしないあ、うん、それそれそれが星2のん星2の私らがででリンゴを投げるって書いてある左に 左側の邪魔邪魔ですうんやっとおう森が出てきてブラッキーが呼んでくれるブラッキーを呼んでくれるあ呼んできてそれはそのままでで寝ているブラッキーここの先にいるから イルミナーを当てて起こす立ち上がったブラッキーを撮影で星2でアブソルがそのまま現れるから喜んでいるアブソルとブラッキーを撮影でお互いの星4でブラッキーどこにいるか見てちゃんと寝ているところ横とかさ スピード出しすぎじゃないなんか出ちゃうの横の方とかいたりしない奥とかその雇う森のところでちゃんと探さないとどこだろうそんな余計なことしなくていいから あれか。あれにいる皆起きたところ、立ち上がったところ撮影で欲しいに。立っといて。あ, んあ、でもなく。もう一回。<笑><笑>はい。それでアブソルが来るから、喜んでいる二人を取る。喜んでる二人。はい。で、アブソルも。 喜べアブソル喜んでるかなこれえー、えー、どっちかが取れてないかもねまあそんな感じで上にいるアブソルに向かって 音楽鳴らすで下に降りてきてリンゴ当てて撮影終わりオーベムリンゴそこ撮影で オールーグを呼ぶところを撮影もう一人のオーベムじゃないの待てんのずれ顔呼んでんのかなこれ一応撮っといてよあさて、ね、だからもう一人のオーベムもいたじゃんそれそれも撮っといてあそれそれそ れ, それ星4かな これで星2と星4、おそらくオーベムのミッドライですね。 あ、あ、それだよ。なんで？それそれそれ。<笑>うん、右側の玉柱がこれが、ね。あれ？ええっとそこにそこら辺にくっついているえっとあれコロモにリンゴを当てて、はい、飛んでサーチね。それで一応音波出すって。 したしたでその辺にシンボラはいないあそれそれそれにイルミナー当ててあフルスレ踊ってるそれが星4のシンボラー以上 全部のあれにイルミナーでて・青・・青ジラーチの星さんが・・・ああよかった・・・これはなんだっけメガニウムかなうん・・・これが・・・魚だからあれだよわしあ、ガラスねあれはがね うん、ジラーチ起こしてね、光らせて、光らせて、えもう一回光らせな い, と い, けない<笑>光らせてね、どこもう一回光らせるのうん、紫のやつ光らせてないでしょ。うやっっけで、全部光らせたら。 ジラーチが逆さまになるからその様子を撮るのってずっとジラーチを追って、うん、メガモスウルガモス。うん これがこれがわかんないこれがもうあかジャングルの、うん、これ光らせんのうんジラーチが現れるからひっくり返ってるところジラーチ置置いそこにいたっけあの遺跡前にいるジラーチだよ遺跡前に現れるでしょその ひっくり返ってるとこなんかいろいろやっといってあそれそれじゃないかなくるんってなったとこかなひっくり返す逆さまになるって言ってたけど今のかなくるんって逆さまって あ, あ逆さまになれくるク あ, あ なんであれかなクルンって回るところでいいのかな願うやつつぶんだそれ待ってたの、はい はい、水辺だよ水辺。ウ嘘イルミナって書いてあるよ。 前にま当てて 変, 形変身したゼルネアスにも当てるってターボしてターボして走らんところまでターボしてそのゼルネアスにも当ててイルミナリンゴで誘導ヘルガーを起こすんだっけリンゴ起こす音楽反対側音楽流して起こすリンゴで真ん中に誘導ゼルネアスにで サーチするとヘレガが逃亡するかその予想撮影いい ね, い い, ねいいじゃんダブルで。 終わりです、ええ、<笑>まだでもねこれからねリンゴを食べさせたり、うん、イルミナのねあれをマックス に,、ま、ここにマックスにしたりさいろいろやることはありますよ。とりあえず切りよく64で64で。 終わらせらせれます、ね、うん皆さん今度はどんなゲーム実況やるのかお楽しみにしてくださいねうんとりあえずポケモンスナップはこれで終わりでいいかな実況はポケモンスナップは終わりですねはい みんなここまでご視聴ありがとうございましたまた見てくださいよろしくお願いしますサブチャンネル解説を予定しているのでそちらもよかったら見てくださいぜひぜひお疲れ様でしたお疲れさまでした